皆さんこんにちは、えー、こちらの写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です、えー、もう12月今年ももうそろそろ終わりに近づいてきましたが2020年を締めくくる2大天文現象がですねすぐそこまで迫っております今日は久しぶりに天文現象ネタを皆さんにお届けしたいと思います、えー、双子座流星群と 木星土星の超接近この2大天文現象を今日は皆さんに紹介したいと思いますそれでは今日も行ってみます それでははまずは双子座流星群から行ってみましょう双子座流星群は三大流星群のうちの一つで毎年毎年12月の大体この中旬ぐらいですね、えー、に見られる流星群になります流星群が一番流れてこう見やすくなるっていう日を極大日って呼ぶんですけども、えー、その極大日が12月14日の10時頃だったかな昼間なんですよだからその前日の13日の夜か14の夜 15の夜でではないですね、はい、その13の夜か14の夜が、まあ、ピークであろうとただね皆さんもお仕事とかね学校とかあるでしょうからその辺の都合から言うとその前の12日が土曜日なのかなはいそのぐらいがまあ実際ですねこのまあ流星群も結構当たり外れがある中で双子座流星群は比較的 外れない流星群なんですけど も, も去年とか一昨年かね結構ね極大日しか流れなかった記憶もあったんですよねただ、まあ、この間も私撮影行きましたけどもうね結構流れてたんで多分今年は極大日じゃなくても見えるんじゃないかなって思ってますこの双子座流星群ですけどもまあ今私外さない流星群って言いましたけどね、まあ、それにはちゃんと理由があって まずこの時期って夜が長いいじゃないですか日が沈むのが早いので、まあ、星空を楽しむ時間が長いっていうことと冬は空気の透明度が、えー、とっても良いので、えー、クリアな星空が楽しめる、まあ、イコール流星もね見やすくなるっていうことですよね。双子座流星群って言われるからにはこうたご座を放射点として双子座からこう流れ星がこう四方八方に流れるわけなんですけども。 他の流星群ってそのまあ例えばペルセウス座流星群とかだとねペルセウスが登ってくるのが深夜の1時ですよとかそういう感じなんですけど双子座は違うんですよ双子座流星群の双子座はもう日沈むとねほぼ登ってくる感じなんですよねでだいたいまあ見ごろとしては8時ぐらい20時ぐらいからこう双子座が結構いい高さになってきて10時過ぎると 結構ピュンピュンピュンピュン飛び始めると思う。でまあ深夜1時12時前後ぐらいがピークになるのかな。その時間には双子座が結構真上に来てて、えー、真上からですねこう流星が落ちてくる槍のような流星が楽しめるっていうのが双子座流星群の特徴なんですよ。流星群って英語でメテオシャワーって言うんですけどマジでメテオシャワーっすよ。 だから双子座を中心にいろいろ流星が飛びますよとは言いつつもそんだけ双子座の位置が高くなるもんですからどこ見ててても流流星星が楽しめるっていう流星群なんですよねだからまあみんなでご家族で友人でそれから好きな人と楽しめる流星群なんじゃないかなと思いますしかもですねこの流星群の時期っていうのは月明かりが結構重要なんですよ。 月がかりがあると見える星の数って減ってしまうので月が出てない時がいいんですね。満月ととかだまあ流星も明るい流星暗い流星いろいろありますからねその明るい流星から暗い流星までえたくさん見えるには月明かりがない方がいいんですけども今年はですね15日が新月なんですよ。新月っていうのは 月が夜中登ってこない気なんですけどもその前後っていうのは月登ってたとしてもめちゃめちゃ細いんですよ早い時間に沈んだり遅い時間朝方に登ってきたりとかねするんですよだからもう月明かり的にも好条件まさしく好条件人それを好条件と呼ぶわけですよ今年の双子座流星群は見逃せませんじゃあどこに見に行こうとかっていう話なんですけど サオザ流星群は比較的明るい流星なので、まあ、思思いいっきり都会じゃなければ結構見えると思いますただ、まあ、もう満点の星をですね楽しみたいその中で流星を浴びたいっていう方はやっぱりそれなりのところに見に行かなくちゃいけないですよね。じゃあどこに見に行けばいいかというと私あの過去の動画 で, ですねこういうふうにですね、えー、どこに行ったら星が見えるのかっていうのを解説している動画がありますのでこれぜひ チェックしてみてみくださいこの時期の防寒装備結構甘く見るんですよ1、えっと、桁台例えばね5度とか6度とかのとこですんごい着込んでってですね車から降りた瞬間にあちょっと寒いけど大丈夫って言ったらもうだめですからもう30分も入れないですよちょっとでも寒いと思ったらだから寒くないって思うぐらい厚着をするのがベストスキーウェアぐらい着ててくださいスキーウェアぐらいで えー、と私がおすすめしているのはカ回路ってあるじゃないですか体にこうペタペタってカ回路コンビニでよく売ってるやつですねあれを大動脈沿いに脇の下とかあとこの肩のここの首の付け根とかねあとはみぞおちとか、えー、太ももの付け根膝の裏 足の先とか、まあ、そういう、えー、太い血管が通ってるところに春回路を貼るとそうすると血が温まるんですねあったかい血がこう体を循環しますので、えー、その上から防寒していけば寒いと思わない感じですこれすごくおすすめなんですよねだから私はこう汗かきやすい汗かくこともあるので汗かいた時のためのこのスポーツ用のなんかピタッとしたやつあるじゃないですか。ああいうのを着た上に あのモンベルっていうね登山メーカー の, そのなんかヒートテックみたいなやつがあるんですよ厚手のやつがそれを着てその上からカイロを貼るもうほんとに10枚ぐらい貼りますねえまあ私はその数時間撮影をするので朝までやりますからえそこまで耐えるにはね10枚ぐらいカイロを貼らなきゃいけないんですよなんかそんな感じでえ防寒をしています注意事項としては結構あったかすぎてそのまま寝ちゃったりするんですよだから低温やけどに は注意をしてくださいねあとはあったかい飲み物かなでねあのコーヒーとかカフェイン系のやつとかはあの体温を逆に下げてしまう効果があったりしますからまああったかければ何でもいいんですけどね中華スープとかコンソメスープとかそういうのがいいのかなうんまああったかい飲み物なんかボトルに入れてねなんかこんな感じのボトルに入れて あの現地で飲むようにしてもらえればいいんじゃないかなと思いますねはい次がですね私が、えー、今年の春からもずっと楽しみにしていた天文現象です、えー、木星土星の超接近っていう天文現象ですね、えー、木星ってまあこういうやつですよね、はい、で土星ってこういうやつなんですこれが 近づくって言って も, もう極端に近づくんですね、えー、木 星, 土星って20年に1回ぐらい近近づづくくんですよっ、まあ、って言って言も本当に距離的にはもうめちゃめちゃ離れててあなんか並んでるねぐらいの印象です。なんですけど今日今回は、えー、もう1個の星に見えるぐらいこうパッと見た目が、えー、こうやって見たら木星同星見えるんですけど1個の星にしか見えないようなぐらいまで近づく。 で天体望遠鏡で見ると2個に分かれてるしかもそれぞれが見えてるわけですよイメージ図はこんな感じですよこんな感じこれなんか、ね、140倍とか50倍ぐらいの倍率でえこういうふうにね見えるっていう話なんですよねこれね激アツですよこんなん見たことないからそれもそのはず397年ぶりらしいですよ 前に起こっったのが江戸時代なんですって多分ねそんなことが起こってるともつゆ知らず皆さん過ごされてたんじゃないかなと思いますけどまあ我々は知ってるわけですよ見える日が12月の21日と22日かなその2日間が大体その一番近づくんですって、えー、その頃西の空低く、えー、すごく低いです、えー、夕方が終わりかけた大体17時ぐらい 5時ぐらいから多分木星土星が見え始めると思うんですよその時間えー、とだっとたいですね拳で2個分20度これで伸ばしてこれが10度ですからだいたい20度の角度に、えー、木星と土星が光っているはずです南西の空が開けてて20度っていうところで見るといいと思います標高の高いところから見るのも OK ですね 12月17日には そ, のそこそこ木星が土星が近づいてる上にそこに三日月も入るっていうね、まあ、すごい綺麗だと思いますよう ん, なんか楽しみだな、えーまあ、そんな天文現象がありますんで天体望遠鏡を今ご自宅の物置に眠ってる方は今のうちに出してねどうやって使うんだっけって思い出してくださいねいこういう天文現象の時って 天体望遠鏡メーカーカにはです、ね、電話が結構来て、あのー「久しぶりに望遠鏡を出したんだけどあのパーツがないこのパーツがない」って「でもこの天文現象があるからそれに間に合わせたいんだけど」みたいなねそういう問い合わせが増えるんですよ。うん皆さんもそうなるかもしれない早めにやっといた方がいいですよ。このの時期って山の稜線とか結構綺麗に見えるるぐらい晴れるじゃ な, いですかなんでまあ晴れればすっきり見えるんだろうなという感じは しますよね。はい、というわけで今日は以上になります。いかがでしたでしょうか。ね、今年の終わりに楽しみな天文現象が待ち受けております。2020年もいろいろありましたけども、まあこうやって最後にね、みんなで綺麗なものを見ながら来年に向けてまたいいスタートが切れればいいですよね。まあ、そんなしみじみするには。 ちょびっとだけ早いですがこの双子座流星群と土星木星の超接近皆様も楽しんでくださいそれではまた次の動画でお会いしましょうさようならバイバイしたっけねバイバイ